こんにちは。今日は新大久保に来ました。ママー。あ、すいません。インタビューいいですか？ごめんなさい。事務所さん。新大久保よく来られるんですか？はい、えっと、たまに。あ、そうなんですね。チーズホットクとかもいっぱいありますね。すごい。パックがたくさんありますよ。え、すごい。 わあこっちにもこんないっぱいある。あこれ私のおすすめのやつだ。これ値段いくら？今十万入りで三百高い可能。うーんとね十万行かない。すごーい韓国みたい<笑>なん。何でもあるね。韓国行かなくてもさここで全部すごいよ。 イケメンだイケメンを探しながら。年ぶ り, えりぐらいイケメンを探しながら来たいと思います。イケメンいるんですかいない。わかるわかんない。<笑> 注文、ね、決まりましたら、こちらの赤い葉菜。はーい。この私が大好きなあの餃子ニンニクの葉っぱ。乾<笑>杯。あ入っちゃった。<笑> で水抜きの作業、ないちうまみんなって誰レイちゃ確かにキム チ, チ。 乗せるあー乗せ<笑><笑>ーーあ、けたよスがうんでの味が入るうん、うん、いい感じに味てきましたよーわー。 お, お, うん、おいしいううん、しいいありがとうございますで、うんうんうん、サムギョプサル。サ う韓、ねうん、<笑><る><笑>ごちそうさまでした。 美味しかった。美味しかったですか？めっちゃ美味しかったです。美味しかった。<笑>ここのお店はもう本当におすすめです。もうご飯もう全部食べたので、今から本格的にお酒を飲みに行きたいと思います。<笑>屋台に来ました。<笑>こっち、ね、今。もうちょっと外で飲めるようになってて、今日は外で飲め。 今、危機一発晴れる暑い、うん、見ててエビはうん。美味しいみんなもぜひ行ってみてね今日はんしこんな感じで新洋を満喫しました、ね、どうでした楽しかったですなんか韓国今行けない状況だから た気分ちょっとマスクして、マスクして中国語で感覚した感じで、動画でもそれが伝わればいいなと思ってます。 たくさん見つげていきたいと思います。